久留米にお住まいの皆さんこんこちは六代目です私ですね、実は、弟子に行ってたところが、久留米でして、久留米は私の第二のふるさとだと思っております。ですから、できるだけ久留米の方は、依頼があれば行くようにしており、当店の営業範囲含めております。ですので、お気軽に、畳、すま、障子、当店へお問い合わせください。